中から外へけ <笑>イエーテ<笑>ックスのチャンピオンとなりました<笑>ナイスをありがとうナイちゃんありがとうせいちゃんも3400あるやん何何3400ってノチスサムシングスパッザアクティウトオンディスストリム クラフトメタルあ、そうそうそうそう、クラフトメタルあるよ。え、なに、外伝引けってあの外伝は、あの、私、十分が来るまでは引かない。い It needs to be c e l e b r a t e r by David today. ついた っっ be... っててなだけ私が怖いですかレジェンドはいいな、まあ セレブレイティッ翻訳プリーツ翻訳プリーツ<笑>何だろう z i n t z ナイスパーありがとう。みずねこさん、ありがとう。ナイスパー。5000円ありがとう。ロスくんさん、またまた。200円スパゃんありがとう。ちょ、ちょ、気, 気づいてほしくなかったぞ、わたし。<笑><ちょ><笑> 言ってよって言うわけないでしょシレット、シレットオンにしとくって言ったもん、私。シレットオンにしてた今日。今日初めてシレットオンにしてたんよ。いや、でもね、でもね、いや、この感じみんな気づかないと思ってたから、言わなければ気づかないと思ったよ。ネクセルさん気づいちゃったからさ、いや、なんか、あ、ちょっと、あ、やべえ、やべえと思って、コメント、コメント読んじゃった、やべえって。<笑> あ上州員さん上州員さん、宿宿収益かごめんちょっと待っておめでとうまでえちょっと待って一文字ずつやろうとしてるちょっと待って<笑>ちょっと待って<笑>ちょっと待って<笑>あの虹色やらなくていいよ虹色しなくていいよえちょっと待って<笑>やめなさいみんなやめろ みんなやめるんだやめるんだおめでとうっていや、やらなくていいよ<笑>何、何をしているんだちょ、何をしているんだ、上司君さん。何をしているんだ<笑>ちょっと待ってあなた一本、今私に何円使いました、ちょっと。<笑> 記事効果<笑>ゴーじゃないよおめでとうゴーって続かなくていいんよ<笑>クラフト中だ邪魔すん な, <笑>なさ い, <笑><笑>いやないスパだけどいやないスパだけど<笑>発見レベル2だ ここまで来て言いますがさ。いや、言いますよ、さ。え、ちょっと待って、ジョシクさその、一個青を挟んだの何<笑>ちょっと無駄なお金送ってない大丈夫大丈夫ちょっと、それ。大丈夫ちょっと待って。お、使いすぎ、使いすぎ。使いすぎ、使いすぎ。 ヒロさんも、ヒロさんもスパチャありがとう。ナ、ね、イスパ、ありがとう。<笑>いや、送りすぎやって、あのな、あのな、あのな、スパチャやなくてな、ちょっと<笑>。あの、コメントよりスパチャが多いのおかしいよ。あの、コメントして。<笑>あの、コメントで、コメントで嬉しいよ。 え、ちょっと待って、ございます。こうって何ございます、こうって何え、あど、どんだけ投げようとしてんのあの<笑>え、えございますこれちょ、怒り、お、ちょっと待って、怒, 怒りすぎないよ。ちょっと待ってほしい。 を邪魔するな気が引きましたいやもう邪魔してくれもうなんかその流れをもう切ってもう切ってあの普通に普通にコメントしながら見てくれたら嬉しいよ私は。これからちょっと待ってこれこれ いや、続く、おかしいって。え、ちょっと待ってほしい、ほんと。いや、怒るよ、さすがに。お金使いすぎて、あの、破産しちゃうで、それ。ちょ、一旦やめよ。ちょ、スパチャ一旦やめよ。スパチャ切ると、ほんとに。<笑>いや、もう気づいてほしくなかった。いや、もうきったんで気づいちゃうんだ。いや、嬉しいんだけどさ。いや、いや投げてもらえるのはとても、 てもらえるのは、めっちゃ感謝ししてます。嬉しいです。嬉いで大変。えー、ただただねただこのこの配信自体あの無料のコンテンツなのであの無料で<笑>無料で見てほしいええおしおしぶいさんおしぶいさんなんか。 コメントもしたじゃら、初では初では、おしぶいさん5000円。スパチャありがとう。おしぶいって何え、これ女子君さんだったりするよ、これ投げてんの。そんなことないよね。えはじめましてじゃないえスパチャスパチャありがとう。ナイスパー。十三スササブかなサブもしかして上限投げちゃったえちょっと待って。 サブ…サブ…サブ連れてきたのえ、サブ…サブ連れてまで…やるえ、サブ…え、普通サブ連れてまで…やります 応援してます、頑張ってね、ありがとう、ありがとう、全員の問題で、そっちは上限5万だから、5万を投げたの え、下？おええー、抜けちゃった。え、やば。やばに、ね。 シーールド、イイチューに任せろ、ブラザみんな、るいうせん。 ベベチルーベチルル<笑>ブアカ引っ張っ張てきちゃったんにう揺してしもてえねん。<笑> これ負けたの女子軍さんのせいにするわ<笑>。待って、私、コメント欄ばっか見ちゃって、全然プレイ見てなかったもん、今。投げすぎやねん<笑>いや。みんな YouTube と、YouTube に貢献しすぎじゃないあはは。<笑> いや、落ち着けるかこんなの投げられてん。いや、みんなのスパチャもめっちゃ嬉しいよ。ありがとう。こういうのさ、なんかスーパーチャット用の言葉ってあるんかなスーパーチャット用にみんな言葉あったりするんかな配信者さんって。周りにスーパーチャー読みせないと。え、でもスーパーチャーってさ、なんか消えちゃうんでしょ表示。 表示消えちゃうんですよ。表示消えちゃうんだじゃなかったっけ折り返しオール、折り返 し, り返しオールら全んでいいのな。なんかね、私が見てた配信者さんでは、スーパーチャット送ったらめっちゃエコー付きで、なんか、ナイスパーって言ってた。ナイスパーありがとうって言ってた。 で、もう一人の配信者さんは、なんかラブチって言ってた。なになにさん、ラブチって言ってた。明日一日お休みもらいます。逆に今の状態でも、いくらまでなら投げられるのが気になってきた。<笑>気にならんでいいよ。 絶対起きますおぉ早起きしてくれるゆっくりおやすみ。ありがとうそれでは、それでは。みんなさん。みんなさん、みんなさん。おつせれですまた土曜日に。おやすみなさーい あああうっふいすさありがとう<笑>ちょっとさすがにあの<笑>無しできないよありがとううっさナイスパー<笑>ごめんね画面切り替わってるけどありがとう。